ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。磁石で実験です。羊と磁石です。くっついた。 もう一度親指を挟んで磁石と羊がくっつきました。 磁石の実験でした。ご視聴ありがとうございました。